はい、全国1億2000万人の天体観測ファンの皆様こんにちはまさたまチャンネルへようこそ今日はリコーの XR8 のご紹介です実際この XR8 は XR500 の後継機種と言われてますねでもシャッタースピードは2000分の1秒が搭載されてますフィルムの ISO 感度はこちらで合わせます 変なファンクションキーとかついてないから使いやすいですねさすが新しいカメラだけあってストロボの同調は125分の1ですこの XR8 というカメラは本体のみで 24,800 円で発売されましたでもこのカメラフルメカニカルカメラなんですこの XR8 が発売された時代 他のメーカーだとやれーオートフォーカスだのやれマルチパターン速攻だのってすごい時代だったんですなのにリコーはあえてフルメカニカルのマニュアル機にこだわってるわけですねその辺の考え方は今のペンタックスに通じるものがありますね今となってはリコーイメージングペンタックスもリコーも同じ会社です まあ、特筆すべきところが特別ないと思われるカメラですが実はこの XR8 素晴らしい特徴があるんですファインダーを除くとこんな感じです赤のプラスで露出オーバーそして赤のマイナスで露出アンダーです 適正露出になると緑のランプで知らせてくれますはい XR リケノン 50mmF2 和製ズミクロンですが今日の主役はこのレンズではありません実はこの XR8 というカメラはプラスチック外装ですなのでとても軽いんですね 実際私が持っているカメラの中で一番軽いと思います XR500 と比べてもかなり軽いですじゃあどのくらいなのかちょっと重さ測ってみましょうはい XR500 ですが 558g まあ、電池とストラップがついてますから多少メーカー好評値よりは重くなっているとは思いますそして XR8 ですがこちら驚きの 420gXR500 と比べると 140g 近く軽くなってますはいよ、OK、K 牧場 ちなみにメーカー好評値は 410g ですそしてこのフィルムの巻き上げレバーこちら閉じるとシャッターのロックボタンになりますそしてここからが驚きの機能シャッタースピードをバルブに合わせてシャッターを押して押したまま巻き上げレバーを閉じるとシャッター開きっぱなしにできます開放にできます 通常をシャッターを開きっぱなしにするにはこのようなシャッターレリーズ、まあ、このレリーズはニコン F 用ですがこういうシャッターレリーズが必要なんですが XR8 はこのレリーズすらもいりません押したまま巻き上げレバーを閉じればシャッターを開きっぱなしにできますリコーイメージングのホームページにも XR8 は天体写真撮影に重宝がられたとありますが これほとんどもう星空撮影専用機ですよね電池の消耗を気にせず使えるメカニカルシャッター軽量で真冬の山頂でも冷たくなりにくいプラスチック外装シャッターレリーズを使わなくても開放にできるシャッターボタン交換レンズも豊富なペンタックス K マウントそして 強風が吹いて三脚が倒れてしまって万が一カメラが壊れてしまったとしても2万4800円でしたら、まあ、なんとか諦めもつくかなとこの XR8 っていうカメラですが、まあ、ヤフオクとかだと本当に1000円しないぐらいの金額で出品されてます、まあ、販売台数が少ないですから 見かけることも少ないですけど、そんなに高値で売られてるカメラではないので、これから天体撮影をしてみようとかっていう方には、もってこいのカメラだと思います。もちろん、通常の撮影にも、この軽さは武器になりますね。シャッターもメカニカルシャッターですし、露出表示も LED ですから、女性にも使いやすいカメラだと思います。おすすめです。 はい、それでは皆さんまたねー。